じゃあ、えっと、環境の抜け出し方っていうので私の方から一番最初にちょっとね話をさせていただこうかなと思ってるんですけれども最初にまずはあの売り上げが100万だったりだとか、えーまあね、週末開業で、ね、もう50超えてたりだとかっていうふうな成果を出されてて本当に素晴らしいと思うんですねなんですけれどもあの何回も塾を開催させてもらってる中 で, です、ね、私自身が思うことは何なのかっていうとですね やっぱ半年間って本当にあっという間なんですよ、はい。半年間って本当にあっという間に終わってしまうんですね。でこのあっという間に終わってしまう半年間をどういうふうにあの過ごしていくのかというのが非常に大事になります。なので、えー、一番最初にあの一番大事なことを1回だけ言いますからよく聞いてください。2回目はは私言うつもりはない で, す、はい、でね、環境の抜け出しだってこの言葉の意味なんですけれども。 あのまあ、簡単に言ったらですねあの例えば今、週末会議をやっている人であればいわゆる本会議をやりたいんでしょで、あの接骨をやっている方でですね自費をやりたいのであればですねあのいわゆるこの、ね、保険というものをやめるわけですよね。で、今、理学療法士で勤めている方であればいわゆるその理学療法士で勤めている環境を抜けるというふうなことをやっていくわけです。 売上100万立っているのであれば、次200万に行くためにどうすればいいのかっていうふうなことをやるわけですよね。っていうので、あのどんなフェーズにいらっしゃったとしても、まあ、今いる場所、難しく言うと、まあ、コンフォートゾーンってその言葉があるんですけどね、そこやっぱ抜けるということをやらないといけないわけなんです。でそしてこれが一番難しいです。でこれができれば、えっと、冒頭でね、売上が立ちましたっていう側に皆さんすぐ回ってこれると思います。ですがそれができないのであれば、 まあ、はっきり言って何も変わらないまま半年間あっという間に終わってしまうと思うんですね。で私がですね、あのー、これまで塾の中でいろいろ皆さん見させてもらう中で思っていることなんですけどあの動画を見てもですねやっぱ変わらないんですね。多分さっきのコメントの方でもあったと思うんですけど動画を見て何かやってきてるんですよみんな。この回数券の売り方がとか怖くてポスティングしてきましたとかっていうふうに。 言わされる行動を起こしてるわけなんですねでその行動が今までと違う行動だから違う結果が出てるわけなんですよ。多分今までの販売の仕方と違うものを何かやりましただったりだとかもしくは、えっと、今までだったらポスティングやったことないけど生まれて初めて理学療法者なのにビ ラ, ビラを巻いてみましたとかっていうそういうことをやってるわけなんですよ。 で、だから違うことをやって初めて何かのリターンが得るという風な、もうこれが、いわゆるサラリーマンと起業家の決定的な違いなんですね。一番最初与えられてある場所で、うまく効率よくこなせばよかったということから、これからは自分で何かやった分だけ、ことを起こした分だけしか何も起こらないという風な、そういう考え方の基準をですね、変えないといけないと。 そういうふうな、ああ、環境に皆さんは今から入っていこうとしてるわけなんです。だから毎回毎回塾のコンテンツね、一回見ただね、それ一回見て全にあったかどうかなんですよ。だ人によれば何が起こるかって言ったら、最初の1時間で終わる人いますよ、今日。だってその1個やればいいだけじゃん。動画をね、ネットフリックスみたいに5時間、6時間いっぱい視聴しても何も変わらないですよ。情報は知れば知るほど、 さっきが分からなくていいものま で, までですね分からなくていいものまで知ると行動できなくなりますなんでポスティングのやり方ね知ってやってないんやったらもうそれで動画止めてください見てどうのこうの頭でっかちになって理論派になったとしてもこの世界では勝てません見てあなるほど分かったこれじゃあ自分までやってません新しい考え方ありましたってなったらそれをやったから何かが返ってくるというそういうふうな世界にね皆さんこれから 足を踏み込もうとしるわけなんです。これが水上にベースの考え方になってるわけなんです。で、あのー、このね、あの、環境って話なんですけれども、と言っても別に私もですね、この話させてもらってますけど、何も特別なこういうトレーニングだったりとか考え方を持ってたわけじゃないんですね。もう皆さんご存知の通り、こんな感じの田舎で生まれてますから、兵庫県笹山市、丹波笹山、一番ですね、黒豆が美味しいところですね。 そこで、あの、生まれてるわけなんです。で、まあ、冒頭で期待も言ってましたけども、親がサラリーマンで、私もサラリーマンなんですね。農家です。生まれ育った時何があったらって言ったらですね、まあ、こんな感じの緑の中でですね、こんな感じで育ってたんですね。学校までこんな歩いていって、学金とかやってみてとかやってましたけれども、あの、思ってることは何なのかって言ったらですね、ああ、なんか自分ってこんなところで、山ん中で、学校で、 野球部ででやっっていいくんんだだみたたなな感じだったんですよわからない何も与えられた環境の中で自分がその中でどうやってうまくことをこなすのかっていうことだけに集中してればよかったわけなんですね一番最初というものははいまあそれでですねどんどんどんどん、あのー、私が何やっていくかまず、あ、こういう大学に入ってみたりだとか何かこういう遊びのこととかいろいろ一通り経験してみたわけなんですね。 でですね、皆さん、あの、ここからですね、あの、質問していこうと思うんですよ。A と B の2択。で、どっちか、今の自分の本当の方に手を挙げてもらっていいですか皆さん。嘘つかなくていいですよ。私の動画見てるから、藤井先生こうやったからっていうので、嘘つかなくていいです。今の自分とうまくいく人の差を知った方がいい。で、今日あなたがここに、あなた、皆さんが座ってる場所に私がいる体で全部スライド機を作ってきましたから、 私だったらこう行動を取ったなっていうのと、差を見てほしい。であれば、2ヶ月目で100万いくね。だって私行ったもん。その差を知るために、今自分がですね、私が今から A と B でどっちかで手を挙げてくれってお伝えさせていただきますから、ここからですね、リハビリテーションか入職、まあそれまでのプロセスは、真ん中でそうだったですと。 農家でしたと。サラリーマンの陰で待って、別に何も知らないまま、あのー、なんか学校の先生になりなさいとか、お医者さんになりなさいって、なんか言われるかでようわからんみたいなね。ところで育ってただけなんです。なんですけれども、ここから質問やっていきますから、A と B のどっちかで自分でね、手を挙げてもらいたいんですよ。はい、じゃあ入りました、リハビリテーションか。思い出してください、皆さんね。重生死なのか、PT なのか、ね、ドクターなのか、ナースなのか知りません。入りました。一番これですよね。治らないじゃないですか。 これ治らないって環境に遭遇したことある人ってあげてもらっていいですか全員そうじゃないですかそうしたらですね、考えてもらいたいんですけどね。これ、はい。A か B か考えてください。A、治らんなーと。あ、自分全然治せんやんっていうふうに実感したときにですね、これ A、先輩が自分が治せん患者に対してどういう振る舞い方をしてるのか、真似をする。だからいるじゃん。膝痛い患者さんだったと先輩も膝痛いまま治せてないんですね。 どういう感じやってるのかなって見て、あ、こういう感じで痛み取れんかった時も言えばいいんやっていうね。そういうノウハウとか、振る舞い方ですよね。この、だから現場での振る舞い方を真似をするのか、B、最高を見つけるために旅に出る。じゃあ皆さん、どっちか手挙げてくださいね。じゃあ A、やる人手挙げてください。正直に、A をやってる人、自分だったちから。はい、ありがとうございます。じゃあ B、やる人。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、私 B でした。ここでですね、この、 ここですね。直せってなった時に思ったことが、全部別にならせてなかったくて、普通に。で、私 PT で職場に出た時思ったことも何なのかって言ったら、あ、直さん来てこの仕事って思ったんですね。言い方悪いですけど、あ、痛いまま我慢して装具とか準備しておいて、家に帰したらそれでなんか、あんまり診療報酬行きたいとかとっても何も言われへんねや、この業界みたいなのが、逆に衝撃あ、俺だから PT で新人の、だから聞か、ね。 あのがなな実習終わって現場に出た時にもう絶対やらんとは帰ろうと思ってたんですよ。外出物警部補発の患者さんとか見た時にこんなんをどうすんだよって思って実際じゃあ職場出た時に結構なんかみんなあそのまんまやってっていいんやみたいな感じで私はその時どう思ったのかって言ったら、まあ、はっきり言って「面白くなかったですねあこの仕事こんなんでいいんや」って基準で仕事したくなかったんですよ当時の私はね。なんで 最高に技術を高めるために何か自分できることここにはないってその瞬間分かりましたね個人的にはねだからあの旅に出るというので何を始めたかって言ったらあのスケジュールと全部開いて土日ですねあのセミナーが入ってないところ全部セミナー埋めて行ったんですよ旅に出る行きまくるっていうことをまあこのまず一番最初リハ博入ってすぐに私は B、まあ、B を選択しまししままたなの、はい、のでで方は素晴らいいと思いますす、はい、こんん感じですよ皆さんだからちゃんと自分で見ていってください私がだからいろんなこれから起こるからみんながこれから起こることを個人的に全部経験してきてるつもりなんでなんでどっちの選択肢取るのかっていうことの差を見た方がいい。でどっちの選択肢取るのかってことを自分が経営者になってねやっていくために差を知るこれが私からの最初のまあ議題であります。 なんで、勉強いっぱいしましたね。で、勉強していてですね、1年ぐらい経ったらやっと痛みがたまに治せたみたいなことができていってですね、まあそういうふうにやっていくと、なんか患者さんからまあやってほしいみたいな感じのことが起こりました。なんで、ここでのポイントは、B を選んだ人はこういう結果、最後になるんですね。B を選んだ人。でも、A を選ぶ人が世の中 98% ぐらいちゃうかな。だから別に、その指名が入らなくてもいいし、回復期リハでそれなりにね、 1単位の時間をこなしていれば OK って言われるのは環境ですからそれ以上別になくても起きる変わらないじゃないですかいっぱい週末土日ね10万も20万もするセミナーにネット押しするのお前アホちゃうかって言われますよねけど B の人間だけが独立会議室うまくいくんですね決まってるでに勝負は決まってるんですよでここだから差を知った方がいいこれが皆さんにとって一番大事な考え方だと思ってる限りであります じゃあ次行きますよ皆さんじゃあここで先生にね担当してほしいって言われてちょっと嬉しくなってくるんですねおおみたいなあ嬉しくなってきた PT やっててね一番最初なんかこんちょっとショックやったんですね先輩治ってないけどえんかなと思ってショックやったんですけどだから B の選択肢を取ったからあの1年ぐらい経ったらちょっとずつ声かけてもらえるようになりましたというような段階になってああよかったよかったなというところになったですね次あの私が総合したのこれなんですね主義禁止 一流を求めて旅に出たから、理学療法士がどうとか、PNF がどうとかっていうことは、もちろんいろいろあると思うんですけど、みんな勉強してたんですよ、職場で、PNF とかボバスやってて。けど、膝痛いとそのまま外来で終わって返してたから、勉強する気にならなかったんですね。勉強し、否定してませんよ。私の個人の主観で言ってるんで。なんで、私はだから、うーん、で、なんかもういろいろもう、ステオパシー、カイロプラティック、ロールフィング、なんでも行きました、全部。栄養学の勉強しに行ったりとか。 わけわからないぐらいいろんな勉強を、ね、あのしにいったわけなんですけれども「主義禁止」って言われたことある人いますこの中で1人はいお二人ですかなるほどじゃあこの2人将来有望ですねあのー、この主義禁止って言われるのは売れる人のいい兆候だと思いますよ否定されまくってくださいはいじゃあ皆さん将来じゃあ皆さんねこれからじゃ主義の旅に出ましたとってなった時に言われるんですよやんなよと。 何しとんねん、お前と。代用金こうやってリリースしてと言われるんですね。午前中外来リハ終わりました。私だからあんまり当時はですね、まあ、なんて言うんですかね、まあ、とんがってましたから、<笑>もうかなり。なので別に気にしないんですね。で、あと一番最初の、だから入ってすぐに先輩らがいたまま返してるから、あんまだからもう。 あんまあ憧れてなくてそれまあ俺はっと最高の旅に出るスキルを身につけるためにと思ってたからだからちょっともう主義禁止っていうなんかこうね周りに人が遭遇しないような議題にで自分が出くわすわけなんですよね<笑>おおこんなん来たってなりましたとでこの時皆さんなった時どっちか選んでくださいねはい A ベッドサイドで強行実施 B ここはひとまず様子を見る皆さんの素直な気持ちを教えてください主義禁止っていうリハカの一番トップに言われるんですよ と言われたときに皆さんは、じゃあ、えー、A をやる人手を挙げてください。はい。じゃあ、B をやる人手を挙げてください。はい、ありがとうございます。そしたらですね、えー、皆さんいろいろ答えてもらったんですけど、ここでは A です。当然 A です。私がここで何を取ったのかっていうと、もう一回言いますよ。理学療法士だろうが、柔道整復士だろうが、鍼灸士だろうが、関係ないんですよ。いいですか大事なことは、 自分の手でどこまで患者さんに対して貢献できることはないんですこの仕事は。で、そこがね、要はその、ここの、もう一回言いますよ。ここはひとまずよそ見るってことは、元の環境に戻ろうとしてるんですね。その利波の習わしだったりだとか、風潮を恩じないと、自分は上がんのとちゃうんかって言うんですけれども、それは起業家じゃない。それは経営者の考え方ではない。ことを起こす側っていうのは、 自分の一本信念を貫くんですよ。ありますか皆さん。この業界、この患者、こうした方がええんとちゃうんかなんて意見、持ってますか持ってるんなら、それを実現するためにみんな注んでるんですよ。売上を抜か管の前に。いいですかだから、ここで皆さん、ベッドサイドで強行辞していたておげてください。選んできておげてください。多いですね。素晴らしい、皆さん。皆さん、とがってますね。 はい、ベッドサイドでね、急に看護師さん、パッと開けてくるから、気をつけてくださいよ点滴終わりましたかみたいにね、来ると思うんですけれども、いいと思います、あのー、失敗だらけで、どだから言っときますけれども、独立開業するときにね、だからこうやって邪魔が入ってくるんです、いっぱい。普通の環境だったりだとか、やるなよっていうような圧力、必ず来ます、こうやって、日々戦わないといけない。 だから、私が今日一日ここで喋らせてもらう目的というものは、明日からのこういうシチュエーションに出会ったときに、どっちの選択肢を取ることが自分の成功に結びつくのかということを伝えたいからなんです。はい。じゃあ、えー、じゃあ皆さん無事ベッドサイドで強行実施、ね、をやっていきますという形でやっていくわけです。はい。えー、そうするとですね、どうなるのかというと、次、これが待ってます。孤立します。 次のフェーズは皆さん孤立が待ってます。何でなのかというとですね、先ほどの選択肢、ここはひとまず要素を見るを選ばないからですよ。ね、先輩方に1回だからリハカーの部長に注意されたから、あこれはまずいなーって思うんですね。まずいなーと思って、えー、も<笑>これ言うこと聞いとかんとならんと。まとりあえず、ようわからんけど、この、これね、リ派のこれ。 やっとかんんんかかかのちゃうなな感じですよね、えー、なんかこう膝に重しまいてですねこの12みたいなこれやっとこうみたいな感じでやる人多かったね私の同僚でも多かったよあの病院で注意されたからとりあえず手技できません藤井先生 JPR のどうしたらいいですかって言われるんですけどまあまあそれはこのトレーニングを受けてないからですね当然言われますねはいでも当然言われてここでベ別サされて強行実習やってると次は孤立していくんですね はい、で孤立していたときにです、ねえー、次、皆さん何が待ってると思いますか孤立していたときは次はこれが待ってます。はい、自分であ、俺浮いてるなって分かるじゃないですか。大体の不調であればそれに気づかない人たまにあるけどであ、俺浮いてるなと思ったときにどうするのか、まあ、普通ねこれ A、同僚同期に相談するちょ俺、最近なんかちょっと手に入ったリハカの同期の人ね。 PT のだからね2年前入ったエディションにちょっと俺なんか最近結構なんか先輩から冷たい目とかで見られてるけどどうしたらいいんかみたいなね相談するか次 B チームを作って道場破りこれどういう意味なのかって言ったら自分らでその主義とかをやってる共感する人らを集めて何するのかって言ったらですね自分の主義がどこまで通用するのか他の病院のリハイビリテーション科に勉強会開きに行くんですよ 自分のやってる主義が、リハビリテーションを今までずっと勉強してきた人たちに対して、どういう感じのリアクションをね、20年目とかいるじゃないですか。20年目が天下ですよ、この世界。経験年数天下ですよね。出身校天下ですよ、この業界、医療っていうのは。で、その中でやったときに、ね、どういう感じで言われるのかってことを、チームを作って、夜の9時から勉強会をさせてくださいっていうふうにですね、自分の あのコネクション使って全部お願いするんですね同期の他の病院で働いてる人に ど, どっちをやるのか皆さん正直に答えてくださいね A をやるのか B をやるのか正直に答えてくださいじゃあ A やる人浮いてるなと思った時普通にはいありがとうございます次 B やる人はい分かりましたありがとうございます、はい、どうですかこの辺からちょっと皆さんいけんのかみたいな感じで聞いてきたかもしれないですけれどもはっきり言いますね私 B やりましたね なんで、何思って、孤立したから、何思ったのかって言ったら、あ、なんかもうこんな顔ってもう、あの、言いづらいなと思ったんですね。でももう一回言いますね。私はこの業界に入ってきたのは、この手でできるとこがどこまでできるのかを確かめたかったんですよ。だから別に、相談する人なんてなくてえ。そう、知らんやん。セラピストが、この業界がどうとかね。 患者はこうするもんやったけど、そういう習なら知らないんですよ。私は自分の手でどこまでできるのかを挑戦するためにこの仕事を選んでるから。変わらないですよね。だからそういうふうな考え方持ってる人おらんのかなと思って、いました。いました。話しました。盛り上がるんですね、話が。そうだよね。腰痛って大腰筋いいよねってなるんですよ。で、なって、私はだから、まあ 当時は尖ってたので腹が立ってたんですねなんで大腰筋触って腰痛の患者によくなるのにそれを禁止するっていうことが理解できんとえみんな医療人で痛い患者がおってその腹筋とか背筋やっても痛み減ってへんやんってそこに目をつぶるってどういうことなんかなみたいなそういう感じで思ってたんですねはい。 もうすでに私はすでに職場には仲間いなくなってましたからすでにね孤 立, 孤立の時にした来た次の私のシチュエーションですからでその時に私はだからチーム作りましたチームって言ったら変チームってつもりないよあの仲いい人みんなで言ったら JPR のアドバンスコースの同期の子とかかなそんな感じで同じ主義とかやっててあそうだよねみたいな感じで思ってる人たちをやってあとはやっぱり まあ、挑戦したたかったですね今度当時臨床1年目でしたけどあのー、いやいやこの代表筋の治療テクニック20年目の PT に見せたら他の病院の PT なんて言うかなみたいなってことをやりに行きましたでその結果何が起こったのかというと当然ずたぼろに言われますお前みたいな1年目のリアグロー法が 何をやっとるんやという説教を3時間ぐらいやられますね毎回どんなもんや思って来てみたらお前何やそれみたいなこの辺のリスク管理はどなんやねん側部は見たんかこのアライメントはどうやっていうのでこう転換されるんですねまあっていう中であのですねへこみましたねへこむんだんですけどけど その時にあの言われたこととしては何なのかっていうとあの、まあ、3年目ぐらいの PT とか OT とかがあの代金のやつをもう一回教えてくれないですかあとで連絡していけるんですよあ。なるほどみたいな。で20年目とかその辺の上の人たちはもう反論しかしない。 っていう、まあ、私の場合はですそういうようなことを経験してきてあこの業界ってやっぱりこの年功序列はすごく強くて上の人がやってることが全てっていう習わしでやらないとうまく生きていれないんだなということをですねもう散々思い知るわけなんですね。はい、という形でですねこの皆さんこれ孤立した時に来たりね孤立すると寂しいから相談しますよね人間社会的な生き物ですから動物ですから孤立したら面白くないでしょう。送って 大変ちゃいます仲間いるじゃないですか。家族いるでしょ家族がいるから帰る場所があるんですよね。一人で帰って家帰って一人の寂しいでしょそれとしてはまあ同期とか仲間必要なんですけれども、あの、まあ私の場合こういう形で、まあ思ったという形なんですね。はい。でですね、皆さんじゃ次行きますよ。じゃここでチームを作って道場破りを始めたということが、すぐにですね、京都中を回ります。すぐにバレます。この業界狭いから。 かでしょ PT さんとか言ったら「おいあの1年目勉強会開いてるらしいぞ誰や藤井やはあいつが何が勉強会が開けんねんもうねこれがね朝の朝礼始まる前に部長と役員が話してるんですね聞こえるんですねで朝ですね私がこうバーって行った時にああじゃあカルテ打たなあかんなと思って入った時にですねその話聞くからめっちゃかいい話してるやんやべえ」みたいなちょっと詰め書入るんやめるみたいなね 感じのはそういうい感じがありましたで何が起こっていったのかというと次これはい状況悪化していきますどんどんどんどん孤立しますベッドサイドで強行実施していってもう自分は一番最初の選択肢覚えてますか一流を目指して旅に出てるんですねすでになのでもうあんまり職場の人に何か聞いたりとはあんまりしてない状態になってるわけなんです でまあ、あのー、皆さん、じゃあ状況は悪化ですけどこの状況は悪化ですね体験したことある人どれくらいいらっしゃいますかもう主義をやっていったけど本当にやばい。いつも自分の中で状況悪化しってるなという人今日現在、状況悪化してる人ってあげてください。いいですもう自分の中ではい、はい、素晴らしいです。売れる要素を持っています。独立開業で日本の足で力強く立つための要素を持ってるんじゃないかな。はい でね、まあまああのー、ここでですけれども私の場合は残念ながらあねクビになっちゃいました僕は知ってると思うんですけどねまああのーまあ、こう病院による方針もあると思うんですけれども私の場合は残念ながらまあこういう形でなってしまいましたでその時にここですねはいじゃあ自分の席はなくなるというふうな宣言を上司にされたわけなんですがで皆さんあのー、クビになったことある人って言いますか はい素晴らしい拍手どう首になって拍手される空間<笑>ありえないですよねでも皆さんこれが経営ですよいいですか私が当時だから仲間に言われたことあの自分自身がもう働く場所がなくなったって言った時に何て言われたかって言ったら「いいかとそのまんまお前は半年間目立ち続けろ」って言われたんですね そのまんま目立ち続けたら、絶対にお前の欲しいものは手にする。言われましたね、当時。その時の一言、すごく私のベースの部分にあります。だから皆さんにも同じように伝えました。首になるの素晴らしいですね。自分の信念がある。やらないといけないことがあると思ってて、自分がそれを貫き通してるからなんです。はい。じゃあ、次、これ、席がなくなりました。ね。ってなった時に次なんですけれども、えー、 次。だからまあ、自費の独立会をすでに調べてるから、こうなだったらもうね、クビになるから。わ<笑>かるじゃん、自分でもそろそろやばいって。だから、おそらくですけど、まあ、整形外科的な運動機疾患見とかなあかんなってなると思うんですよ、BD とかやったら。頭痛の人ね。頭痛の人って見れへんから、普通の開口機とかやったから。だから、あの、整形外科の外来リハとかで、ちょっと修行行ってね、もうちょっとヘルニアとか、 ね、オペ後のだからねあの MCL の損傷とかうぬかの見た方がええんじゃんスポーツリハとかね見てみたいかなっていうふうにちょっとあの近畿のね私京都ですからこの神戸とか大阪らへんの整形外科の外来にちょっと就職しといてで、まあ、その非常勤とかで働いといて、えー、週末ね開業みたいな感じでやっていこうかなっていうのが A 大丈夫これ A ですねで B 独立開業って何なんやろう、まあ、よくわからんけどやってみよう。 B。はい、じゃあみんな行くよ。じゃあ A の人手挙げてください。<笑>じゃあ B の人手挙げてください。はい、B の人素晴らしい。これ正解は B です。はい。私は B を選びました。はい。何もわからない。チラシって何リピートって何広告費って何ここから始まってます。自費って何当時やってる人は誰もいなかったですね。 なんですけれどもあのだから個人的に思うのが今めっちゃラッキーですよねめっちゃ出てるねん YouTube とかとか小学の投資で小学の投資っていうと恐縮ですけれども、まあ、それほど大きくないもので3倍以上のリターンが返ってくるような動画とかにが買えるんです今ね羨ましい個人的にはすごい羨ましいと思うんですけど、まあ、ここで私がさせてもらったのは、まあ、何も分からないけれどもとりあえずやってみなかあの当時私思ったのは何なのかって言ったらあの あすげえほんまにクビってなるよって思ったんですね。ででも逆に私がその時考えたのはあクビになるってことは何か意味があると思ったんですよ。多分ですけどそう職場の上司とか組織によっては別にクビにまでせんでいいやろって意見絶対出るはずなんですよ。その病院とかそ接骨院の体制とかによるけどね文化によるけどけど私の場合はクビになったんですね。で私はそれをどう思ったのかって言ったらあこれはもう外に出ろってことないなと。 いうふうに自然とまあ悟った部分があるわけなんですね。とまあそんな形でですねやっていったんですけれどもあのー、まあだからこの辺からまあこういう感じでねやっていって何もまあだから悔しかったわけなんですね。いろいろ悔しかったわけですけれども皆さん。 ポイントはですね、何のためにやっぱりこの仕事になったのか。もう一回冒頭言いましたけれども、この手で何ができるのかを確かめるために、たまたま理学療法士という資格を選んだだけであって、理学療法士のことは大好きですよ。この仕事の地位が上がってほしいと思ってるんですけれども、けど、個人としての富士商吾の生き方としては、つまらん。こんなことのために俺は、この仕事を選んでるのはないと。そこはやっぱ断固、思ってましたね。俺はこの仕事を選んだのは、何かを、 成したい自分の手でどこまでこの人のねいわゆるこの健康に関して自分が変えれるのか介入できるのかってところを極めたいんやとそういうふうな気持ちでやっぱりこの仕事を選んでたわけなんですベースがねだからあの思うことがですねやっぱ信念が個人的にはね、まあ、当時はそんな余裕なかったけど、まあ、あのまあ個人はありましたねあの何の自信もないですよキャリアもないですよお金もないしあの周りに共感してくれる人なんか誰もいなかった けれどもやっぱり自分にはまあだからさっき言ったこのね A を取ってもよかったんですよ普通に普通に A を取ってもよかったんだけどけどやっぱりなんか自分で許せなかったんですね今一発だからね旗掲げて勝負せんかったら俺は何をやっとるんやというところが自分で許せなかった周りは A を進めますよねなんですけれども自分で A に行くことが許せなかったんですだから よわからんけどとりあえず1、まあ、本やってみようかというところでやっぱり、まあ、このプロセスを通じて自分が得てきたものを自分が独立開業というステージで売り上げを上げるということは自分のこの得てきたプロセスを証明することなんだとそんな考え方を持っていたわけなんです。でね、まあ、なんでやっぱ独立という道を最終的に選びました。これ最終日の写真こう毎回見せてますけど 私がだから独立するというのはですね、もう非常に、まあ、涙ちょちょ切れるストーリーばっかりでですね、決して退職おめでとうみたいな、次の職場でも頑張ってみたいな、藤井くん、じゃあ、あの、色を開始しようねみたいな、なかったんですね。あの問題児、やっと切れたみたいな感じでしょうね、組織からすると。まあまあ、あの、そういう形で私は独立してしまったんですけれども、あの、個人的にはでもですね、非常に感謝してますね。 非常に感謝してますなぜならやるしかない環境に飛び込めたし揺るぎない決議ができたもしお金がなくなってたとしても売り上げが立たなかったとしてもあの時ホームページで当たらなかったとしても私はやってましたよ。わからない。たまたまがたまたまを読んでねホームページが鳴ってくれてなんとか生き返ったしあのすぐに回数券売ってくれるあの患者さんが来てくれた。 たたたまたまだったかもしれないでもそれがなかったとしてもやってたそれだけは言えるでねだから、まあ、生体院強化開業って言いますけれどもこの開業の顔ではないですね開業おめでとうみたいなこの誇張欄がこうねあってある見るじゃないですかレストランとか西高地見ても私の開業はそんなものではなかった非常にまあドライというか何て言うんですかね 自分自身の、まあ、自分一人で戦うことになってましたしあの、まあ、ちょっと全体から見ると、まあ、やりすぎてるじゃないですけれどもっていう声とか雰囲気はやっぱり多かったかな。まあ、なんですけれども皆さんこれねまだ続くんですよもう勘弁してあげてこんな25歳の男の子って思うかもしれないんですけど次これなんですね。 出たら出たで次はもう病院から電話かかってくるんですよ。もともと働いたとこから。終わらないなと。辞めた後も終わらないんだ。そうなんだ。やっと自分は外に抜けたのに、まだ来るんかというふうな、いうのが私でしたんですね。で皆さんこれ聞いてくださいね。これ。病院から圧力かかりましたね。ね話かかってきたんです。どんな電話なのかというとですね。おい、早くホームページ消せよ。お前何やっとるんや。 理学療法士でそんなことすんの違法やぞって言われるんですよ。で、メールでも来るし、普通に。めちゃくちゃ来ます。多分今私が G メール検索するとそのメールが出てくるかもしれないね。なんでそういう状態になって、まあだから普通はだからもう近くやってたから、わ京都で、もうだから、うん、車とかでやったら10分くらいの距離なんですよね。やってたから、病院に出向いて、こう謝罪をするか、もしくは B、ひたすら耐える。どちらを、 選ぶでしょうか。じゃあ皆さん、あの病院から圧力がかかったこと、元職場から圧力がかかったことある人手を挙げてくれないですかはい、素晴らしい<笑>皆さん、本当にすごいと思いますあの。売れる要素だと思いますね。大事にしてください。その経験は絶対に意味があります。<笑>はい、では私はですね、病院に出向いて、ービータストじゃあ皆さんどっちするか選んでください。A する人を手を挙げてください。 じゃあ B スーあまする人でやる。はい、素晴らしい。素晴らしいマインドセットをお持ちだと思います。あの、私の場合もそうでしたね。もうひたすらも耐えるということをやりました。これね、もうちょっと嫌ですね、しゃべるの。次、教会からの、<笑>教会からの圧力が次くるんです。理学療法士、教会から次は圧力がくるんですよ。まあ、あの、PTOC、重生師ドクター、ナースの方、わかると思うんですけど、教会とか入ってると絶対あるじゃないですか。ね、わかる方いらっしゃると思う。なんだから、 私の場合はだから次電話かかってくる。はい次これね、教会に出向いて謝罪。B、ひたすら耐える。じゃあ A やる人、どれくらいいますかはい ?B やる人。はい、素晴らしい。素晴らしい。はい。次これ。母校から電話かかっています。まだ終わらないんです。まだ終わらない。まだ私は自由になれないんですね。で、ここであったことは何なのかというとですね、一緒ですね、ホームページ消せよ。 えー、お前、いつまでやっとるんやって言われるんですね。先生 こ, うこうなるわけです。教会に出向いてなってますね。えっと、ごめんなさいあの。母校に出向いて謝罪するか。まあひたすら耐えるか、どちらかですけれども。えー、じゃあ、A やる人。はいじゃあ、B ある人。どれくらいありますかはい、素晴らしい。素晴らしいですね。はい。これ。次。3つぐらい。でもみんな、ほんまに言っとくで。これくるで、普通に。自分の家族かもしれへんし。 で次は、俺はもうほんまに悪なのかというふうな形でですね、もう思われるわけなんですよ。もうね、嫌になってくる、自分のやってることが、そういう思いでやったけど、むちゃくちゃ言われるから、もうきついなというふうになってくるわけなん で, ですね。次、ここまで言われるから、A、とりあえずこっそり縮小して営業する。B、広告しまくる。じゃあ、A ある人を手 て, て, てください。 お前ですか皆さんじゃあ<笑>ビーする人手げて晴らしいと思いますね。はい、私、ここで何やったかって言ったら、えっと、雨ボロとかも書き出しましたね。で、えっと、実はそれが、何て言うんですかね、藤塾の一番最初です。でそこで、実は藤塾の第一期みたいな人が集まる形に結果的になりました。なんでかっていうと、あのここまでいろいろ話をさせてもらったんですけど、全く同じことを経験してる人がいたんですね、世の中には。 で、その人たちが集まってきて、まあ、たまたまですけれども、まああの、本当に恐縮ですけれども、どういう形でやられたんですかみたいなことを教えてくださいっていうので、もともと始まったのがこの塾であります。まあ、そんなつもりなかったけどね、別に。次、これ、えー、患者さんがね、<笑>まあ、その後なんですけれども、で、最後、だから、広告しまくる結果、患者さんが早くいっぱい来ましたね。で、何が起こったかっていうと、あのすぐ売り上げが100。 3040ぐらい忘れましたけど立ちましてであとはやっぱりその批判のでまあ戻り戻りますね戻りそうになってた自分は正直言いましたよここまで言われるしあのここまであまりにも反対の意見が強すぎるからもう病院勤務とかどっかに戻ってやった方がまあ楽なんじゃないかなっていうふうに思ってたのは正直なところでありますなんですが患者さんが戻してくれました、ね、私のこと先生やめんといてやとあの先生だから あのー、ね先生若いけど、あのー、25ぐらいね、あのー、当時辞める前に言われた時は3年目で25歳の人になんか患者つかんと経験年数があってね10年ぐらいやってる人にまあつくもんやこの手に職の世界はというふうに言われるわけなんです聞いたことあるでしょ皆さんもねさっきも期待ちょっと言ってましたけれど も, もうあと3年やった方がいい私の場合あと10年やった方がいいって言われてましたね、はいまあ、なんですけれども患者さんがまあなんとか元に戻して くれたなという形でありますはい。じゃ あ, あ皆さんお疲れ様でしたここからなんですけれどもあのー、ですね、なんで私が今日現在この話をこのタイミングでなんでさせてもらったのかなんですけどもう一回言いますね私はあそこでそういう風うな経験をしたことは個人的にはすごい良かったなと今思えるんです思えるんですもう一回言いますね思えるんです なんでかって言ったら思えるところまででで続けたたかからですすやめてよかったです別にねだから途中でその母校教会<笑>あの病院あたりのサンクッションあたりで元に戻っててもよかったわけなんですけれどもけど私はですねここで一番大事なですね起業家としての規律を学べたんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってる限りであります。まあ、それは何なのかっって言ったら あの冒頭で言いましたけれどももう一回言いますね。1個外に出すことなんでしらしをポストに入れることブログを投稿すること YouTube の動画1本撮ること来た患者にリピートトークやることそれをやっぱり1個やってやっといろんなものが生まれるんやなってことを痛いほど分かりましたね。 だからあの今まで自分が甘かったなと思ったのは独立開業のノウハウを知ってる気になってたんですね正直知ってる気になってましたなんか動画でもいっぱい出てるっていうか、まあ、周りの人に一応私も情報収集してたから知ってる気になってたんだけどけどやっぱりやってみて分かることってこんなに多いんだなってことがよく分かったわけなんですなんで、えー、皆さんにお伝えしたいことは何なのかって言ったらもうそれはだから今日冒頭で期待が言ってくれたことなんですね 大量行動してたりだとかね仲間大事にしてくださいって話だったりだとか、えー、あとまあ言い訳せずやりましょうとか、まあ、いろんな話があったと思うんですけどもしその中の、あのー、一つでもなかったらあの本当に私は、ねあのー、ここに立ってなかったのかもしかしたらないかもしれないですよね。なのでこの塾のですねこの3つのだからルールこれなんでできたのかっていうのは実はこういうエピソードがあるんです。自分自分身がやってみてみ えー、振り返ってみてじゃあ同じように目指す人がいるのであれば何を規律としてやってもらえればいろんなことが起こったとしても自分の城が建てられるようになるのかっていうところを個人的に経験した次第でありますですから皆さんにもやっぱりそれなりに覚悟を持ってきてる人が多いと思うんですね。だからやっっぱり買って欲しい でそして自分自身で思うことは何なのかっていったらこの規律をやっぱりずっとね緩めないことなんですねあとはずっと緩めないことでこの1回やった規律というのをですね緩めないことによってどんどんどんどんみんなの道は出続けます続きすぎますけど一回道を緩めてしまうと実はそこで止まってしまうんですねこの行動規範こそが実は自分自身を起業家として育ててくれて 行動規範こそが自分こその売り上げの根っこを作ってくれて行動規範こそが自分自身の治療院にファンを作ってくれてたんです。こういう事実を私は経験してきた限りであります。<笑>ですからですね、皆さん本当にもうはっきり言っときますね人生で一番苦しい期間を私はそこで過ごしました。けど早くてよかったですね。個人的には。あそこでそういうふうに個人的にはまあ 一番しんどいことを一番先に経験できたから後むっちゃ楽ほんまに。であのむちゃくちゃねあの失礼なこと言いますけど治療院刑3か月でもう飽きたもんね。それぐらいのつもりやってたから新規とリピートでもだからそれぐらいのつもりでやってたから私がよく3か月でもう完成しますとか笑いながら言いますけど実はなんでなのかって言ったらやっぱりそのそれぐらいの覚悟でやってたから。 あの別に、何ていうかな。新規取ってリピート取るだけで来た人を絶対良くするっていう気持ちで、自分が全力で接するのね。ただそれだけなんですよ。他は何もない。技術だって何も持ってなかったし、肩甲骨も剥がせませんでした。社格筋のリリースも多分しなかったちゃうかな。あったのは、大電筋緩めて、大腰筋緩めるぐらいちゃうでもそれで外に出てみて、 あのー、個人的にすごいやっぱ大事だったことは一言言えるかどうかだと思うんですよ。みんながだからこれから慈悲で初めてのお金をもらう瞬間に初回の時に一言言えるかどうかなんですよ。自分のこと試してくださいって言えるかどうかなんですよ。よくしますよと。ね、山田さんっていう感じだったら「山田さん、あのー、その四つ私が何とかするんで自分の治療にちょっと帰ってくれないですかね私にちょっと挑戦させてくれないですかね?」ってことを。 言えるかかどううだだと思うんですよただそこだけだけと思うんですねそれをやっぱり言えばそういうふうなことが他の治療院とか接骨院では言ってもらえないんですね。はい、山田さん腰痛ですね。なるほどアクアレルデントに取っておきましょうか。お薬出しておきますね。また2週間後来てください。で終わるのがま あ, あの普通の医療のやり方なんです。でそこの中でやっぱり、あのー、期待してもらえるんですね患者さんにね。 もちろん結果は最初出ないですよ。なんですけどやっぱり、一番最初私たちはですね、患者さんにやってもらわないといけないことは、こいつっていう人間にはかかってもいいかなってことを選んでもらうことなんですね、正直。人と人とのビジネスだから。で、テクニックはやっぱり、自分が選んでもらった後にやっと体験してもらえるというかね、あの使うことができる。通ってもらって初めて直せるわけなんですね。選んでもらって初めて、自慢まで磨いてきた技術が意味を成してくると。 そういういうなものが実は独立開業でありますだから今まではあの患者がいて当たり前とかね来て当たり前って環境にいるからそれすら気づかないんです。私たちの一番大事な優先順位は何なのかっていったらまずはここまで、ね、皆さん話しましたけれどもこの半年間でもう一回言いますねこういう規律を身につけてほしいんですよ私は。これがあったらチラシもホームページもリピートトークも絶対うまくいくから勝手にうまくいくんです。 はい、でそういうふうな規律を身につけて、まあ、塾はただ半年間でっていうクールでやってるけどみんなの独立開業半年間で終わらないでしょだからこの半年間でねもちろんん売上みんな上みながってて欲しいよでもっともっと、あのー、上のクラス来てもっとね安定して楽にあ開業してよかったんだフェーズまで絶対上がってほしいんだけどけどやっぱり、まあ、長いこれからの皆さんのです、ね、独立開業の人生のことを思うとやっぱりこの。 規律なんですね起業家たる規律成功者たるゆえんそういったものに入るためには実はここがネックであるというふうにまあこれは私の個人の経験なんですけれどもまあお伝えさせていただければなと思ってたわけなんですねはいま あ, あですのでまあいろいろ超具体的にいろいろ話をしていったと思うんですけれども 皆さんん一番最初に言いまししたね環境の抜け出し方なんですもう一回言います抜け出そうとすることなんですね独立開業って売り上げを上げることってですでそうするときに必ず反対の力が働きますね家族子供仲間とか親族とか誰か分からないけど絶対にこう今お前のおる場所に戻れてる力が必ず働きます。 でそれで説得されるんだけどけど何て言うんですかね私はあの独立開業してほしいんですよ全員に病院勤務の中でいてほしいとは1ミリも思いませんこれは医療を否 定, 否定してるわけじゃなくて私は日本全国の治療科がこれぐらいの気持ちを持って患者に挑むようになったら医療絶対良くなるから一人の患者に向かって死ぬ気でやって技術学んでやる でそういうふうな中心になれば、そういうふうなことをこの藤塾ってものを選んでもらってる方にお伝えすることができるのであれば、これは私の中のミッションを果たすことになるんですね。そんな目向いて、ひいひい言いながら治療に挑んでるやつおる周りに。<笑>, 笑うよね。お前そんな向きになるねんねよみたいな。けど私は真剣勝負でしたよ。直せないことが恥ずかしかったからね。それでいいんですよ。で、皆さん見てください。 まあ、私の話はちょっと、もしかすると強烈だったかもしれないですけれども、私の場合はこうでした。みんなの場合はどうかわからないんです。けど安心してください、皆さん。周り見てくださいよ。むっちゃ友達おるやん。ええー、な。ほんまにええな。あの、私当時だからもういなかったから、あの、私の場合はだから、怖かったし、もうやめたかったしね。あの、辛かったし、でも今っていっぱい話聞いてくれる人いっぱいいるじゃないですか。 でそしてですねもう一個、後ろ見て、あそこにいっぱいコンサルタントいるじゃないですか。若いお兄ちゃんかもしれないですけれども。だから、いいの何なのかって言ったら、こういうね、ことさっきやってくれてるんですよね。彼らの色眼鏡でやってて、彼らの色眼鏡で教えてもらえる。でそれが、何がはまるかは分からないんです。けれども、彼らの色眼鏡でやってるものを聞けば聞くほど、みんなは、 もっとと早く前に進むことがでできるんですねであとはですね皆さん、まあ、この中でもしですよ病院クビになりましたとかあとは家族に否定されました借金抱えることになりました、えー、あとはなんかなんだ医学療法士教会に名指しで怒られましたとかあるかもしれないんですけれどもあの安心してください私がいます。 大丈夫っす。まあ、今までの塾生で、私より重症例は見たことがなかったですね。だから、これから人生でいろんなことが起こると思うんですね。親に、だからもう、親でも子でもないって言われたりだとか、あとはその、なんていうんですかあの、ね、もうお前には無理やと金がなくなるとか、上司に否定されていろいろ出てくると思うんですけど、大丈夫っす。私いるんで。あの笑い飛ばすのでぜひだから あの泣きじゃくりながらでも、まあ、ここに来てください。私がいますこういうね苦難の時期一番辛いのはよく分かってるんですけれどもこの一番最初はやっぱりか早く駆け抜けてほしいちんたら行くとねダメージでかいよ<笑>なんで一気に行こう私こういうのだから3か月ぐらいで終わらせたかなだってしんどいもん。だからみんなあの独立 とということで本当にま あ, あの面白くない事実をいっぱい伝えたかもしれないんですけれどもあのこまごました金の稼げ方はせんでええと思いっきりいけと個人的にそう思ってますよ。いいなと。でその方が本物になれるよっていうふうに経営者としても思ってる限りであるんですね。だからもう、あのー 今日の一日っていうのが皆さんにとってどういう意味をなすのか私には分からないんですけれどもやっぱ個人的にはもうねあの帰ってほしくないんですねだって何か帰りたいからここに来たんでしょねでこのままじゃあかんと思ったからこの空間の中に飛び込んできたんですよねじゃあほんまに戻ってほしくなくて個人的にだからあの A とか B とかいろんな質問があったと思うんだけど、まあ、ちょっとねあのちょっとでもいいのであの参考になれば個人的にはう嬉しいですし 何、えーまあ、ていうんですかね今日の話が皆さんにとって、まあ、どういう意味合いをなすのかというのは今違いますけれどもけれどもいいですかあの自分がこの治療家として正しいと思ってきた信念があるはずなんですねそれ曲げないことですね最後は。そこだけ曲げずにずっと、えーまあ、今言った通りアウトプットすることですよ。 思っててもダメだよ思ってて終わるんだったらそれは悶々とした病院勤めの理学療法士になるから悶々としててもそれは何も変わらないですよ悶々としてるんだったら口に出して言うんですよこれちゃうと思うんですけどみたいなってなったらさっきの選択肢が順番に出てくるから<笑> ABA 絶対出てくるからそうでも起業家ってそういうもんなんですねだからあのー、そうですね いろいろ会社経営させてもらってますけども、この時に個人としてやっぱり学んだ記述というものがあるわけなんです。個人的にはやっぱりここの経験をしてるから、まあコロナなんて何も怖くないですね。別に。俺やってきたし、コロナの中でも、なんていうんですかね。私はポスティングに行きますけどね。関係ないです。だって。だって、コロナかどうか、世の中騒いでるかどうか知らんけど、俺はこのタイミングでやりたいから。そういうことなんです。 それはやっぱり調律するための力っていうのはあの皆さん私たちが全力でバックアップしますからいいですか成功者になる覚悟はもう決めましたかはいここなんですじゃあ半年間みんな一緒に頑張っていきましょう以上ですありがとうございました